本日ご紹介いたしますのは、こちらになります。以前もご紹介させていただいてるんですけれども、Google E10 Live。こちらのスマートグラスのご紹介ですで。今回私はこちらのスマートグラスなんですけれども、車載動画であるとか、車のカーガジェット。まあ、そういった時に、両手を使わなきゃいけないような状況で、 撮影をしないといけない場合っていうのがあるんですけれども、まあ、そういった場合にも特に非常に重宝しているガジェットとなっておりますので、通常のアクションカメラではありえない使い勝手を持っているスマートグラスになりますので、興味のある方はぜひ最後までご覧になってみてください。まずこちらのスマートグラスの仕様の詳細をご紹介していこうと思います。でこちらなんですが、非常に軽量になっておりまして、以前、 E9 をご紹介させていただいたんですけれど も, もうそれと比べても非常に軽くなっておりますでさらに良くなったところというのはここなんですけれどもこれ耳にかけるところなんですがここがすごく柔らかくなりました、まあ、それによって耳にかける時に少しこう窮屈感というのが以前のモデルがあったんですがそれがかなりなくなってかけ心地がすごく良くなりました かけ心地が良くなったところのポイントとしてここに USB-C が向けられるようになりました。これが付属しているケーブルなんですけど、ここにこう付けることによって、こう給電しながら動画の収録ができるんですけど、かけ心地も損なわないような仕様になっています。以前は Type-C じゃなかったんですけど、このスイッチのこの中ですね、ここの ラバーの開けてここに SD カードだったんですけど、確かこの横のところに USB、マイクロ USB がついてたと思うんですけれども、ここで刺さなきゃならなかったんで、このカバーをいちいちめくって刺さなきゃいけないということがあったんですけど、これはすごくスマートにできていて、もうこの状態になりますので、かけ心地も損なわない と, といった非常に使いやすい作りに今回進化したなというところになります。 で、こちらまた表見 て, ていただきますと、このカメラなんですが、角度の調整ができるようになっています。で、3段階になっていて、上向き、で中立、それから下向きということで、もうちょっと車載動画をご紹介するんですけども、これ下向きの状態で撮っています。まあ、それでだいぶちょうどいい視野になってますんで、まあ、この状態で撮っています。で、こちら。 レンズがないわけではないんですけれども、実はレンズ私これ外しています。これが付属のキャリングケース、E9 の時と変わってないんですけど、このようにレンズが入ってます。でこちらにももちろんサングラスが、このレンズが入っているんですけれども、私の場合はアクショングラスとして使っておりまして、かつ、 メガネをつけてます。メガネをつけながら、このアクショングラスが使えないかなって思ってたんですけど、そうするとこういう感じでつけることになるんですけど、このね、レンズがね、あると当たっちゃうんです。で、私の場合はあえて、これを車のアクショングラスとして使うときは、こ, このレンズを外して使ってます。まあ、それによって干渉しなくなるので、掛け心地を損なわないように、しっかりとフィットしてくれるようになるということがあるんで、 私の場合はレンズを外して付けています。レンズの脱着もすごく簡単にできておりますので、使用用途に合わせてレンズの付け替えをすることも可能になっているというところも大きなポイントになるかなと思います。で、もちろん、こちら、つないで、こちらポーダブルのリチウムイオンのバッテリーなんですけれども、動画の収録をすることも可能ですし、内蔵バッテリー入っているんですけれど、1時間半程度の小さい内蔵バッテリーになっておりますので、まあ、それだと不安だという方は、こういった モババイルバッテリーをを接続してて動画の収録すするるとといいううこともできるようになっています実際にこちらの動画の収録をする際アプリもありますのでアプリを使ってみたいと思いますでこちらの方がゴーグルのアプリになりましてまず目玉となるのが動画の解像度なんですけれども今回 2K まで選べるようになりましたで下行きますと 1080p なんですけれども 60fps 720p もフレームレートが 60fps の仕様のものとなっておりますで。次に1ファイルごとの動画の長さということで、こちらの方もオフ3分、それから30分まで設定することができるようになっております。でマイクの音量もオンとオフと両方設定ができますで。タイムスタンプの方もオンオフ設定ができまして、 WDR 機能もついておりまして、オンオフの設定ができます。で、写真の間隔1秒から60秒と。で、一番下に行きますと、静止画、写真なんですけれども、こちらの方もサイズがきめ細かに設定ができるようになっておりまして、20メガから VGA まで選べるようになっております。ホワイトバランスの方も、オート、太陽光、日陰、白, 電白熱電灯、を、 蛍光灯ということで、こちらの方も選べるようになっております、はい、それでは、こちらの GoogleE10 ライブのデモということで、今回も車の車載動画でお伝えをしていこうと思います。で私の動画では、Google の E9 というこちらに今、映ってるんですけれども、これを1回ご紹介しているので、まあ、これとの変化点ですね。 で今回のこの注目ポイント、特徴をご紹介していこうと思いますで。まずは何と言いましても、2K に今回なったということで、解像度がかなり上がっております。以前は 1080p だったんですけれども、まあ、今回は 2K、でフレームレートは 30fps ということで、かなり高画質で、高精細に動画の 収録ができるようになったというのがまずすごく大きなポイントになってくるかと思いますでもう一つはこれ視野角が今回広がっておりまして以前の E9 は110度だったんですけれどもこちらの E10 ライブになってからは135度ということで視野角もかなり広くなっておりますそれによって こういった車載動画もそうなんですけど、まあ、情報量がより多くつかめるようになったと、まあ、いうこともすごく大きなポイントになってくるかと思います。でさらになんですけれども、こちらの、まあ、e 0ライブの新機能ということなんですが、この SD カードが内蔵されているんですけれども、SD カード自体も、まあ、上書き保存されるような方式になったということで、常に新しい ファイルをアップデートしてくれるようになったということになりますこれも非常に使いやすいポイントかなと思いますで私も16ギガしか使ってないので、まあ、常にこうアップデートされた方がまあ使いやすいでこれ自体は128ギガバイトまで SD カードは対応していると、まあ、いうことになっておりますでもう一つはすごくねかけ心地が良くなったということも大きいです でフレーム自体もかなりこう耳にかける場所なんですけれども非常に柔らかくなったなっていうところがあってすごくねかけやすくなりましたねでフレーム自体もレンズの周りも少しこう形状が E9 から変わってるんですけれどもすごくねかけやすくなったもうこれはなんかもうかけてなさそうな感じのかけ心地ですでさらに重量も軽くなってる今回 58g ということで重量も軽くなってるってことも すすごく大きいいとところかなと思いますでさらに、電源を取るということなんですけど、以前のモデルは電源の取る場所というのが、スイッチの隣で電源を取る必要があったんですけど、この e 1 0ライブというのは、フレームの後ろの部分、先端の部分で t y p e C が取れるようになったので、そういったところもすごくこうかけ心地に寄与しているかなと思います。だから耳ににかかることがないのので先端の部分に ハーネスがケーブルがつくようになっているので耳にかかることもないですしこのカメラ自体がケーブルの重さでこう落ちたりするような、まあ、そういったこともないのですごく窮屈感もなく自然な掛け心地でこういった車載動画を収録したりすることができるのでさらに進化したなって思えるようなアクショングラスに変わったなということが皆様にお伝えできるんじゃないかなと思います。 もう一つお伝えしておくことが GoogleE9 の時もそうだったんですけどもマイクの感度がすごくいいですで少しマイクの使用が変わってるマイクの使用が い, い点になって変わってるんですけれどもそれでも非常にマイクの感度が良くて音声も聞こえやすいですなので動画のこう収録をする時なんかも特に マイクの音が聞こえにくいからボリュームを少しこう原因をね少しこう上げなきゃいけないといったそういった作業をする必要も特にないので、まあ、そういった点もすごく僕このアクショングラスを気に入っている点になっていますでもう一つお伝えしたいことがあってこのアクショングラスを使うメリット、まあ、私 YouTube で動画撮影をしたりとかこういった支え動画を収録したりガジェット系の 動画を作ったりしているんですけれども、まあ、そういった YouTube を運営している側からの視点で、いいところっていうのをお伝えしていこうと思うんですが、なんと言いましても、やはり、ハンズフリーで動画の撮影ができるっていうことになります。まあ、それによって、より、まあ、自分がこう喋ることに対してこう集中できますしで、なんと言いましても、両手が使えるので、 特に車を運転するときなんかはもちろんこう安全運転というものを遵守しなければならないわけなんですけれども安全運転もしっかりと遵守しながらこう動画を撮影できるかつこの状態でいつもと変わらない状態で動画が収録できるわけなので情報量もすごく多いということもありますこういったメーターの情報であったりとかこちらのディスプレイの情報であったりとか さらには、今、前だけしか向いてないわけなんですけれども、まあ、今、交差点にお年寄りの方が歩いていらっしゃいますけれども、こういった時でも、横を見れば、しっかりと情報をキャッチすることができる、で特にこう収録することに気を 取, れる取られてる、取られて危ない思いをするっていうこともないですし、何よりもそういったところが、すごくこう、車載動画を撮る上では、 素晴らしいところかなと思います。あとやはりガジェットなんかもそうなんですけれども、やはり両手でこう操作するっていうのが常なわけなので、そういった手が塞がらない状態でガジェット系の動画の撮影ができるっていうところもすごくいいところになります。例えば、こういった、まあ、ガジェット系、今まで紹介してきたこれガジェットなんですけど、例えばこういったものもそうなんですけど、通常カメラを 持たなななきゃいけないわけけわのでこう片手で操作をしなきゃいけないような状況になるわけなんですけども、これ今、両手が使えるようになっているので、両手でこう操作をすると、通常の操作の仕方だと変わらない状態で使うことができる、そ, その状態でカメラでこう収録することができるとまあいうことになります。手が塞がっちゃっていると、こういったケーブルなんかを取り付けたりすることももちろんできないわけなので。 まあ、そういった時でも日常と同じような状態で収録することができる。こういったところがすごくこのゴーグル E10 のウェアブルカメラの優れてるポイントだと、まあ、いうことで私も非常に気に入って使用しております。はい。ということで今回ですけれどもこちらゴーグル E10 ライブのご紹介をいたしました。こちらの商品なんですけれども こちらのグリーンファンディングの方で支援を募っているといった状態となっておりますので、興味のある方は動画の概要欄の方にリンクを貼っておりますので、こちら詳細のチェックをしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。